はい、皆さんおはようございます。今日は、私の仕事の出張で、ちょっと木更津の方に行く用事がありまして、山手トンネルを走ってるんですけれども、今日、ノアボクシーで検証したいのは、アドバンスト ド, ドライブになります。で今、山手トンネル走ってて、ちょうど今、朝の9時半なんですけど、まあ、月末ということもあって、かなり渋滞しているところを狙って、まあ、今、アドバンストパーク、 入っまあ、そこでの、まあ、佐渡。まあ、これはもうすでに、試したれている方も多くいらっしゃるかもしれないんですけれども、一番僕気になってたのは、テレビキャンセラーとの関係があるのかどうかっていうところが、すごく気になったところではあったので、まあ、そこをご紹介をしていこうと思います。で、今もうすでにアドバンストパークに入っている状態で、今私、 手を今ステアリングに手を差し伸べてない状態です。で、アドバンストパークはもうすでにご存知の方、アドバンストパークは、この渋滞しているところで40キロまでの速度区間であれば、手放しでも走行ができるということと、あとは前が止まった時も3分間であれば、勝手に発進してくれるという。 ま渋滞している時きですね。その時にものすごく威力を発揮してくれるというものです。で、アイサイト X も同じような機能がついてるんですけれど、アイサイト X の場合ですと衛星からのま受信が必要ということがあるみたいで、山手トンネルの渋滞では使えなかったというのがありました。 過去の動画でアイサイト x の大和トンネルの作動確認の動画があるんで、そこ見てもらえたと思うんですけれども、使えなかったんですけれども、これはね、ちゃんとね、使えますね、トンネルの中でも。まあ、そういった意味では、だいぶ進化してるっていうのが一つ言えるんではないかなと思います。で、今、だいぶ渋滞はしてるんですけれども、30キロぐらいで走ってる状態で、 私の顔ばかり見ててもしょうがないんで、まあ、このように見ていただくと、まあ、ちょうど、でこれ、ドライバーのモニタリング機能がついてるんで、ちょっとカメラをこう出してしまうと、私の顔がドライバーのモニタリングに映らなくなるというのがあるので、正常に作動しない場合っていうのがあるわけなんですけれども、でおそらく、この走行、この速度、この速度領域に入ると、 アドバンストパークはもちろん効かなくなっているとは思うんですけれども特にその辺の情報みたいなものは出てこないですね。はい、これです、アドバンスト ド, ドライブというのがちゃんと出てきます。で、この状況でしたら手放しなおかつ発信するときにアクセルとかボタンの操作というものを必要としないと。 してる時はすごく楽ですやはりで今これが見ていただくとこれナビがちゃんと使える状態ですでカープレイナビ使ってる方もいらっしゃると思うんですけれどもこの純正ナビのやはり強みっていうのはこういった高速こういった、はい、4 2キロになったので今手放しすると注意喚起が出ます。で話戻すと 純正ナビのいいところというのはこういったトンネルの中こういったところでもちゃんとナビが作動してくれるということですカープレイですとこのトンネルの中になってしまうと電波受信してくれないのでナビが使えないといった状況になるのでわ、まあ、からない道を走っている状況の中ですと迷子になったりすることというのがあるんですけれどそういったところがやはりこう純正ナビの強みというところになります もう一度速度が落ちたところで、今度テレビキャンセラーを入れてみて、アドバンストパークが作動するのかどうかということをちょっと確認をができたらなと思います。今ちょうど撮影が終わって、木更津からの帰りなんですけれども、渋滞してないので、アドバンスト ド, ドライブの印象というのが、ちょっと中途半端なで、 が高速道路と捉えてるときはアドバンスドライブが使えるんですけど高速道路じゃなくて一般道として捉えてしまうとアドバンスト ド, ドライブが使えなくなるというのがありますなのでナビの捉え方次第で変わってしまうということがあるので一度テレビキャンセルをしてしまってまたオンにすると一度ナビ自体が再起動しますで どこに今車がいるのかということをこう認識し始めるので、まあそのでそ時に一般道なのか高速道路なのかというところをま認識してくるの で, で一般道を認 識, して認識してしまっているという状況ですとアドバンスト ド, ドライブが使えなくなるというような状況になっているということになりますので、まあ、やはり GPS をもちろん捉えて走行させているということもありますしアドバンスト ド, ドライブもその GPS ナビ上の えて一般とか高速とかっていうことを意識してアドバンストドライブの議会の運を行っているようなので運転支援系でま支障が出るとまいうところで言うとまアドバンストドライブが少しこうサドルの支障というのがまあ出るとまあいうことがま今回の結論になってくるかなと思いますはいということで今回はスノアボクシの の作動についてご紹介をいたしましたまた次の動画でお会いできることを楽しみにしておりますそれでは失礼をいたします